今日のお寿司飯ですこれはホームヨールホームメースなんですけどもマイクスープみたいにマイクますでスー プ, スープサラダそれケチャップをかけて。 何 形のある毛振りはもうお前しかですね。 にフかミレススんかなかったから、もし僕がその食べ物と思えば、デパートの食堂に行ないと食べられなかったでしょうね。 確かに。<音声><音声><音声><音声> なって食べれますねこれはうん あの。 これはうまくうされていますね メ、ま、ン、あ 味が分からなかった時はこんな大好きなおやしを食べても分かんないんですよねなんか味のない粘土を食べてるような感覚。 you、mm -hmm. すごい踏みが。 Ugh. <sighs> здесь